お願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします時代は玄奈大有名古屋徳川義直公に突起し春姫様のお話でございます 終わりです。 時は同じ春姫様を埋め取りますわ大あり徳川よしな百花繚乱花の都初代藩士の名らもとに終わりを滑る大名様 し縁は稲ものは地なもの20代目武道源氏縁は居桜絵巻春姫嫁 めでたく頼み 倒れありがとうございました